あんたは強いあんたは負けない将来の夢はおかをこす仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだなると俺はお前とも戦いたいサスケくんを連れ戻してお前は一体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 私と一緒に立と君まっすぐ自分の言葉は曲げない私もそれが人道だから。 許せサスケまた今度だ怪我はねえかよビビリ君お前は弱いよ う, うすらとんかち友達だ仲間一人救えねえやつほかになんてなれるかよこれで最後だあいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ我々はこの葉を潰す俺は お前をずっと愛している。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 奪われてしまったこれ<笑>でナルトは死ぬすなわち戦争も終わりだあとは俺の時間だまだら様遅いぞクロゼツこちらから出向いてやっ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 マ<笑>貴様マまだまだその状態でまだ自我を戻してくるとはまだ、俺は眠っていられないあんたに話がある俺に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 そしてお前は俺そのものだ。小人ではない。こっちへい。まだだよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。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 己の名を語らせ他人にすべてを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる俺はあんたじゃない俺はそう今の俺はほ影を語りたかったもう分かっただろお前は。 ハオビトだこれはいただくカカ、うん、かかしナルトを時空間へ運べそういうことか俺もだあせん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 久方ぶりのツーマンセルだなしくじるなよオビトいくぞお前には全て返してもらう 失敗して い, ると い, いいか陸道の広めたチャレンは本来つなぐ力のことだあとは素ごろかな攻撃だ、ね<笑><笑> Yeah.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 それだけだス<タッ>フどうして<タッ> すべてをはかえす。 お前程度の退術使いならば戦乱の時代にごまんといたしょお前はぬるい世界のぬるい忍び拳の意志もすべてぬるいつ俺の退術を受けては平凡だ ・お前も気づいているのだ<笑>そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんもっと踊ってみせろ・ーボー・はい・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ この程度で息切れかまらんまだまだ<笑>なるほど少しは意地を見せたかんか。<笑><笑><笑><笑> 으아으아으아으아으아으아으아 ガイ大丈夫ですリークかよかった間一髪だったね多少は踊れたようだが俺には通じなかったなさてこれからどうするさすがにもう手も足も出ないか<笑>今の俺で手も足も出ないのなら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 俺の背を見ておけそれがお前に勝つ最後の修行だ押せ証拠うりもなく 白い 拳が震えなくなるまで存分に楽しむかい やつだああ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 あなたたち絶は任せたわよ。 たらどんなお仕置きされるかわかったもんじゃないよ。 喜びを感じる自分はやはりわしは甘いのだろうかとはいえどうして体をしているかの時あればいろいろと調べてみたいそういうところは変わらんの知らないものを調べたいという女性だ 人間にもともとする性質ですとここでおとなしくしておれよ。 は開けたぞいててあとはわしに任せよではよろしく。 誰だ、ててサスケに何してやがるなるほどあなただったのねカブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたがやはりオロチマル様でしたかはこいつがカブトここに何をしに来られたんですあなたこそつうかサスケに何してやがる ささっさとどきやがる落ち着きなさいカーリンよくサスケんを感知してみなさい感知っつってもアイス<笑>サスケの着ャを感じるなんで僕はもう今までの僕じゃないサスケんに危害を加える気もないじゃあカブト あんたがサスケをそう僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだサスケフよかったしかし兜あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を説いたってことだけどそうです僕は自分を認めず